お待ちください。はい。はい、ええー、それでは配信開始いたしました。 えー、よろしくお願いします。はい、関さん、どうぞよろしくお願いします。はい、本日のゲストは清水修二さんです<笑>、はい。はい、簡単にちょっと自己紹介と今日話したい内容を、はい、あ, あの、はい、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、かええーはい、私はですね、あの美容業界で40年ほど携わっておりました。 今日あの、たまたま関さん の, このミーティングっていうのを発見して、ぜひお話を伺いたいなと思ったんですけれども、その内容というのがです、ね、今あの私ども日本再起業支援協会という、まあ、再チャレンジを応援する団体を2団体で開始しました。でこれがです、ねまあ、多分年内に NPO の申請をしていくような形になっているんですけれども、まあ、関さんの方も。 あの日本震災、あの東日本震災のところから、あのそういうことをジャパンみたい立ち上げられて。あのやられてたということで、ぜひそこでいろいろお話を伺いたいということと、うんまあ。この再チャレンジに対して、えまあ。いろいろちょっとアドバイスいただけたらなというふうに思って、今日申し込みさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、なんかあの、実は。 こん今回みたいにですねあの、これまでお会いしてないっていうタイ プ,、はい、あのタイプであのお話しするのは今回が初めてで、てまさに、はい、これまではあのなんとなく知り合いとかですね、えー、だったんですね、うんうんうん、なんですけどす、ね、今回は本当にお会いしたことないから方からということで、はい、僕もすごく嬉しいですねあ、まさにこういうのがオープンオフィスでやりたかったことなので、はい あ, ありがとうございます。 ちょっと今、えー、っと、議事録を準備しておりますけれども、はい、すいません。ちょっと、あ、最初にバタバタしたので、あ、すいませんでした。時間が<笑>いえいえ、とんでもない。<笑>なかなかね、あの、そういうこともあるんですね。ね、そうですね。はい。じゃあ、これでいきます。よし。じゃあ、ちょっと議事録を共有しながら進めたいと思います、ねはいはい。はい。お願いいたします。はい。えー これでいいかな画面共有して。うんどこ行ったあれ、ちょっと待ってくださいね。どこ行っちゃった えー、すみません、今あの、聞きながら 打, 打てればよかったですけど、えーすごいはい、はい。えっ、ー、と、うんはい、で、えっ、ー、と、まあ、再企業を、はいえー、支援したいと、そうですね、はい。はいいうことをされているわけですね。はい、えー、そのえー 組織の名前が、はいえー、と日本再企業支援協 会, 企業支援協会、はいで。これから組織化を予定されているということなんですが、ねはい。今、2団体で1年ほど活動しておりまして、はいはいはいえー、NPO の申請をま年内にしていくという予定で、今あの活動しております、うんうん、そもそもどうしてそういう活動されているか 言おうと思ってま す, かねあそうですねあの、はい、私ですね、えーとまあ、先ほど言って美容業界で40年ほどお携わっているんですけども、はいはいはいまあ、そのうち27年間ほどなんですが、あのまあ、小さいながら美容業界でした、はい、パーマですね、美容ですね、美 容, あの美容パーマ美容室と 利用室とエステサロンとあとは商品の開発をやっておりまして当時そのまあトータルで27年間ほど会社を経営しておりましたでですね49歳の時にいろいろな事情経緯があってえ倒産をしてうつ病になって破産をしてそこから1年間引きこもりをしたと。 はい、でこの状況の中から、あのはい、社会復帰を、まあ、1年後、引きこもりの1年後に社会復帰をさせていただいて、うん、でその後にっ、ねえー、とに、まあ、やっぱり再チャレンジしたいなと、どうしてもやっぱり自分でやりたいことがありまして、はいはい、もう一回、送迎をしたいというふうに考えて、はいろいろ活動を開始したんですね。はい でその時にやはり、まあのまあ、失敗をしているという目で見られるということともちろん信用もないですしお金も借りられないのはみんな、まあ、その自分の経営のスキルのなさ。 でまあ、そのような結果になったんですけども、うん、やはりいろんな部分でハードルを感じまして、うんうんうんうん、こんなに、えー、再起業再チャレンジするのはすごく大変なんだなということを実感したんですねはいはいはいはい、はいえー、いろいろ活動しているときにあの創業手帳さんってご存知かと思うんですけども、はいはいはい、創業手帳さんの方にもあの何度もご相談させていただいてその時に聞いた話が、まあ、毎月、うん 1万社新しい会社とかお店ができていると、うんうん、でも廃業倒産は毎月1万1000社あるということを聞きましておそうすると倒産廃業の方の方が多いんだなとこの廃業倒産が多い人たちはその後どうしてるんだろうかというふうな疑問を持ちましたで日本の場合はですねあの 創業支援とか経営サポート、はい、また経営 の, その立て直しにはすごく手厚く、うん、あのいろんなことをしていただけるんですけども。うんはい ハイチャレンジの部分はないかなということであの2018年の5月にですね、うん、なんかそういう支援がないかなということで、うん、まあ、経産省の 産,、うん、産業労働局 の,、うん、えの創業支援課の方にちょっとお話を伺いに行きました、うん、なんかこう、うんね、あの廃業当さんの方がすごく多いということを聞いてまあ私もそうなんですけども、うん、何かそういうところにご支援いただけたりとかいうような制度はないですかっていうことを聞いたらば、うんうん いないとでなんかじゃあそういうことをあの今後やっていただけるようなあ、うん、あのこのお申し出をすることによって何か変わったりしますかねということを聞いたらあの前例がないのでということで、まあ、終わってしまったんですね。なるほどうんはい、でやっぱりここでもなかなかこうその、まあ、行政のサポートを得るっていうのが難しいなということを感じまして。うん まあ、ただ、私の場合はたまたまその美容業界でいたということと、美容の技術があったということと、その40年間いたということもありまして、なんとかまあ個人事業主としては、最近2019年再経営をさせていただいて、いろいろ活動していく中で、 あの結構私と同じように廃業倒産をしたりとかでそこから再起をしようとか、うんうんうん、どん底から持ち上がろうという社長さんとかがブログとかを結構書いてるのを発見しまして、はいはいはいはい、そういう方にこうコンタクトを取ってなんか一緒にできませんかねということで、うんうんまあ、始まって、まあ、先にあの日本再起予申協会は私がまあ先に作ってたんですけどもやっぱり一緒にやっりと 結構途中で心が折れてしまうことがありまして仲間と一緒にやりたいなという感じでいろいろ探してたんですね。うんうん、で、今、そういう仲間がだんだん増えてきまして、一緒に活動ができるようになったんで す, すごく心強いというような今がそういう状態です。素晴らしいですね、なるほど。<笑>うん、なるほど。あの本当に あのなぜやるかみたいなのはすごく分かりやすくて素晴らしいなと思いました。で、えーと、じゃちょうど NPO の立ち上げ準備中と。いつぐらいが大目取りなんでしょうか、ね。申請がですね、はい、多分来月か、はい、再来月ぐらいに申請して、はいまあ、そこから3か月ほどかかるという、はい、認定まで三3か月ほどかかるというので、早ければ年、ね、内。はい まあ遅くなっても来年年明けには NPO の申請があの認可が下りたらいいなというような状態です。おお素晴らしいです。はいはい。でえっ、ー、と今なん理事が何人ぐらいいらっしゃるんです、ね。今ですね理事がですね、はい、えっ、ー、とか確定しているのが四名で。 えーとはい、あと2人ほど候補がいるんですけどもその方がですねやはりあの今コロナでちょっと会えないという、まあ、あの会えないということもあるのと、はいはいはい、あとはその、まあ、1人は介護系のお仕事をされている方であのその方もすごい体験をされている方なので、うん、ぜひご協力いただきたいんですが。うんうん 介護施設の責任者の方なので、そちらの方はもう今はとても会えないと、あのお年寄りの方に何かあったら大変ということで、はいはいはい、ちょっとそこがまあコロナの影響もあり、ちょっと遅れてしまっている予定と遅れてしまっているところであります。な、うんうん、なるほどなるほほどど、はい、どういう活動を具体的にはされていくんですか あそうですね今やってるのはですね、うん、毎週土曜日とか、まあ、週末あとはまあネットも含めてなんですけども、うん、あの相談会というのをやっていまして、うん、えこれがですね、まあ、本当にあの私たちがやってることはもう本当にスキルでも何でもなくてですね体験をお話しするということと傾聴、うん、させていただくお話を伺うと。 はいはいはい、でどの方にっていうのがですね、やっぱりすごく重要なんですけども、例えば先ほど言って経営のサポートや創業の支援っていうのは、例えば東京都がすごくやってて、世ズ相談とかですね、東京商工会議所さんとかでもサポートいっぱいあるんです。で、私たちがやるのはそこではなくて、その次のステップというか、もう本当にここからもうギリギリで、この判断どうしよう例えばもう廃業なのか、倒産なのか、 でもそれをしてしまったらば次何をしていいのかわからな い,、はいはいはい、例えば子どもたちはその頃、お金がかかる高校生であったり大学生であったり、うんまあうん、あとは家もしかしたら家のローンがあるとかもうそういう不安でもうどうにもなんだって先が見えないパニックになりそうな方たちに対して私たちの経験をお話しすることであのその負担不安恐怖を少しでも取り除いていく。 なるほど、はい、素晴らしい。えー、とそうか、えーと、再チャレンジをしたいっていう人だけではなくて、もう本当あの、倒産しそうなんだけど、そうなったらどうなっちゃうんだろうっていう人に対して、大丈夫ですよっていうことをお伝えしていくっていうことなんですね。はい、すねなるほど大体あの、今は特にコロナの状況もありまして、はいうん、結構あの、まあ、そういうご相談も少しずつ増えてきてるんですけども。はい はい不安なんですね見えない先が見えないというのは不安で皆さんご経験されてないことなのでそこに対して私たち経験者があのその辺の本当のそのなんていうでしょう経験した内容をお話しすることで不安を解消することによってうつ病の回避になるんですね、うんうんうん、私たちがやっぱり今までなんでうつ病になったり自殺を考えたりするようになったかっていうと。 見えない不安と恐怖に毎日怯えていたからなんですね、うんうんうん。で、これが本当に経験してみると、そんな怯える必要は全くなかったなとか、まあ、次、先が見えるということも、一、まあ、回失敗して人生終わりではないということがわかることで、はいはいはいはい、その人は前向けるんですね。はいはいはい。 そこを私たちはまあサポートをしながらそのおまあ破産倒産したとかもそれをするような人がすぐにえじゃ再チャレンジとかっていうことはまずないのでまずは伴走しながらちょっと一緒にあの定期的にコンタクトを取りながら次の方向を向いていきましょうというような感じを今やっています今どれぐらいの人数ぐらいか。 実際こうその相談に来てるんですか。うん、そうですね。まだ今はえ週に、うん、毎週やってまあ週に一人とか、あとはメールで数人という程度ですね。うんうん、やはり私どうやって知るんですかね。はい、あ、それがですね。 あのやっぱり口コミですかね私たちがいろいろ情報発信はしているんですけども、うん、全くこのどこの馬の骨か分からないような人 の, その怪しいじゃないですか第一、うん、ですからそういう人たちのところにはなかなか来ないんですけども。うんうん、今あのいろんんな団体さんが、えーと NPO の中間支援団体の方とかにもいろいろあちこちお話をしに行ってこういう団体で活動していますということを言うとそこから情報発信をたまにしていただけたりとかそのブログ化だとかですね来てちょっとメールでまず1回相談してみたいでなんか相談した感じに大丈夫そうだから直接会ってみたいとか。 そういうような感じで、まだまだ本当に少ない人数なんですけども、少しずつそういう方が増えてきているという状態です。なるほどなんかあの今日お話、き、うんまあのこうやって時間をわざわ ざ, わざこう作っていただいた、はい、あの理由というか、なんかこういうことが話せればなみたいなのって。 うん、もうでできればですねそこが一番聞きたいところなんですけども、まああのはい、関さんの方の Code for ー a p の方うで、まあ、1人の力では弱いかもしれないけども、はいまあ、誰かが動いたりすることで人々がつながるというようなことを書いてあったのを見まして、はい、確かにそうだなとじゃあ僕らがまず動き出してみようと思って今動き出してはいるんですけども、はい、そこからなかなかその、えー、みんなでこう動き出してはいるんですけども なかなかそういう人たちとの接するところが少ないというのは一つはですね、はいはいえーとまあ、僕のみたいに破産倒産とかしてしまうと、うん、s n 上とかから情報、うん、自分の情報を抹消する人が多いんですね、うん、なるほどあえてつながりを切っていく、はいはいはいはい、ですから情報がなかなか伝わりにくいということも一つの原因、うんうん あとはもう一つは先ほど言って、私たちにまだその実績が少ないので、うんうんまあ、その怪しいんじゃないかとか、例えば何かどっかの悪徳コンサルじゃないかとか、何、はいはい、か後でお金を爆大請求されるんじゃないかとか、はいろ、はいまあ、んな不安要素があると思います。なるほど、なるほど。課題としては、えーとはいまあ、その広がりにくい というかそのオープンに相談、はい、相談というかその自分のプロフィールをこう一旦こう、はい、抹消してしまったりとかするので、はい、なんかあの繋がりが弱くなってしまうっていうのが一つと、はい、あとはえっとそもそもの団体の信用力うそうですそうで す,、はいはい、そうですよねあのいろいろと親切なふりして近寄ってくる人とか。そうそう そういう時ってみんなわがをもすがる思いでいろんな情報を探すの、うん、私たちも全く同じで、うん、もうとにかく探して探して探しまくって、うんうんうん、で実際にじゃあやっぱり相談に行くとは言ったものの不安でやっぱりキャンセルをしてしまったりとか、うんうんうん、もうそういう状況の人たちなので結構やっぱりそういうところで一回そこに相談に行くまでのその勇気とかがなかなか。 出ないいっていうのはありるほど、なるほ ど, るほど、うん。今、とはいえ、その実際に参加してくれた人とかは、はいはいはい、ちゃんと満足はしていただいている感じなんですねそうですね、それ人によってですけど、うん、やっぱり長く話す人はやっぱり数時間も話すわけですよ。うんで えー、本当に数十分程度で終わってしまったり一、うん、回相談して終わってしまう方もいらっしゃる、うん、でそれはやっぱり目的がやっぱり違う、うん、私どもはさっき言ったように、うん、もう本当にギリギリの生活から、えー、とどんなふうになるのかっていうところをこ、うん、私たちの経験上教えらせをして一緒に前を向こうよという感じのところをやってるんですけどここに来れば何か何でもやってくれるんじゃないかとかあとは何か、うん もうここに行くだけでその自分たちはもう助かっちゃったみたいな感じだと全く全然違うの で, でまた法律的なアドバイスとかは一切するわけでもないですし、はいはいえー、と例えばじゃあ破産倒産に対してのアドバイスは一切しないんですねそこはもうあくまでも法律家の先生とか、はいまあ、今までお願いしていた会計士さんと相談をして決定するのはあくまでもあなた経営者。 ですよ私たちはその後、うんうんえー、前を向いていこうと。こんなでことが起こるかもしれないけど、私たちこうやってやってますよで、皆さんが考えてるほど怖いることは起こりませんよということをあの実際の事例をお踏まえてそのお話をして、安心をしていただくというような感じですね。なるほど。うん、ほど結構、どうなんでしょうね、そのーターゲット。 となる、まあ、まさにこうニッチもカッチも行かなくなってるような人がたどりつくまでって、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど例えばなんかウェブとかで検索とかってすするんですか、ねはいまあ、ウェブ検索は僕らの場合ですけど も, もうずっとしてましたねでいろんな人にまあ連絡メールをしたりとかまあそれで実際に会いに行くのは本当にあの までですねあのなんて言うか怪しいなと感じてたりとかうつ、んうんまあ、になっている状態だと何でもかんでも怪しく感じてしまうんですけども、うんうんうんまあ、そういう状況の中だったりするとそこの相談に行くまでにたどり着くのがすごく時間がかかってしまうなというのもありますね。 まあでも、きっと当事者であるったことの強みっていうのはあるんでしょうね、うん、やっぱのそこが一番で、うんあのうん、私たちもいろんなところに相談に行くわけですよ、あのそのとはですね。うん、でも、うんあの、皆さんご好意で、いや、大丈夫だよ、あの大丈夫、もうこうやってやっていけば大丈夫だよとか、いろいろおっしゃっていただいて、うんこうね、気をあの和ませていただくんですけども、でもやっぱり、うん 経験をされてない方というような見方をついしてしまって、うんうん、今いる私たちの仲間もやっぱりそこを感じてしまうんですね、うんうんうん、であのやっぱり経験されてないと分からない部分とか、えー、がたくさんあるのでここに関してやっぱり経験者がお話を聞くということと、えー、次のステップにも実際に向かっているという姿を見せるということがすごく 重要かなと今感じております。うんうん、いや本当そうですね。なんかとにかく、うん、その経験されていること、そしてそれをまた一歩進めて他の人の目になるようにという、はい、その思いが本当に素晴らしいなと思いました。本当に広がってほしいですね。はいはい。あのちなみにですね、まあすごい細かい話になっちゃいますけど、はい。あの NPO であればですね、はい、のの Google の, その、はいえー、と検索広告みたいなのはほうほう、はい、あの申請をすればですね、タ、は、ダ、い、で使えたりします、はい、たたりします、えー。そうなんですか、はいあの。枠がある程度あってですね、はいはい、あのすごいと忘れちゃった。えーとえー、とそういうそのいろんな IT パッケージをですね、はいあの こうある程度こう枠で、えー、いろんなそのサポートしてくれる NPO 向けのプログラムがあるんですよ。うんですねえー、っと聞いてる人誰かあのサポートしてくれたら嬉しいですけど、うんえー、すごい本当にドアスレしちゃった。Code <笑> for Japan も入ってるんですけど、あそうなん で, す後でちょっとーあの URL をお伝えしますけど、そういう、えーっとえー、ものがあるので、うん、あの多分 SEO とかは一つ、はいあの 重要だと思いますし、あと多分、対応できる限界もきっとありますよね、はい、今のような形だと。あそうなんです。うん、まあ、はい、結局、今、私たち、完全ボランティアでやって、うんまあ、土曜日とか、まあ、メールとか、そういう、うんうん、あの今日もこの後は相談メッキ入っていんですけども、<笑>あのはい、どうしても、まあ普段みんな仕事を持ちながらるとかやっていますので、 今後、これがもしあの少しずつ増えてくると、まあうん、僕らはやっぱり専業にしていきたいなというふうに思ってはいるんですね。うんうん、あなるほど、うんはい、その方法とかですね、うん、あのじゃあどうやってそのマネーをしていくのかとか、うんまあ、その破産登産者の方とか、まあ、そういうのを、うん、あの今後、判断しなければいけないような状態の方はお金がないんです。うんうん うんうんうんうん、で私たちも全くそのような状況でしたので、はいはいはい、そちらからお金いただくということはできないんですよね。うでよねうん、でじゃあ、どこからあそういう部分を補助していくかというところで、うん、例えば、まあ、行政とのつながりができればいいのかとか、他、うんまあ、団体の NPO さんとかとつながって、そういうなんか方法を教えていただけるならば、うんうんまあ、そういうこともちょっと勉強していかないと。うん ようがちょっとしきれないようになっていくのかなというふうには今考えておます。そうですね。はい、まあ、まずは。やっぱ行政の中で、そういう。その。担当部署みたいなところが。あれば、そこの予算ですよね。こういうのって、どういう担当になるんですかね。ああとまあ、僕は一番最初言ったの、創業支援でしたけれども、はいはいはい、創業支援では。 あのはいってことですよね<笑>。でも、この間ですね、たまたまいろいろ調べていましたが、はいえー、僕が一番最初に言った東京都の、はい、産業労働局、創業者の方が、うんあのまあ、2018年に行った時はダメだと言いましたけど、うん、ちょうどそこが今回、うんえー、と東京リスタートというあのサインチャレンジの失敗ダービーというのをやるというのを えー、とほうほうほう入所しまして、すぐエントリーをして、やっと東京都さんも、そうやって少しあの再チャレンジに向けてあの、やる人を応援するようなあのそういう状況ができてきたので、はい、だからやっぱり一歩は踏み出せれたような感じですね。なるほど、なるほど、はい。産業労働局。はい、なるほど。 東京リスタートって言ってあの、失敗ダービーって言うんですよ。もう失敗ならいっぱいしてるので、ぜひエントリーさせていただきたいなと思って、今も定期的にその座談会とか、あのそういうのに出て、えー、一応エントリーにはできるような、うんうんうん、あの資格はもう得ております。いいですね。なんか東京でそういう事業が始められると、うんはい、まあ一番。 あの倒産数も多分多いし、企業数が一番多いから、そういったところから、はい、あ, のある程度こう予算がもらえるといいで す,、ねうん、そうですね、NPO として。そうなんですよね、うん、そこができれば、もう随分とです、ねうん、違うなというこ と, と、まあ先ほど言った私たちは別に特別なスキルはあるわけではないんですが、うんうん、経験があるのとお話を聞けるというだけで。はい それで本当に自殺の回避にはすごくつながる、本当にお話を聞くだけであの全然違ってくるので、そういう活動をおやりしながら、まあ、少し社会貢献していけたらな。と、うんうんうんまあ、NPO とかがこのようなその自分たちの価値を世の中に広めていくときって、やっぱりある程度こう数字で示すみたいなことがあると思うんですね。そういうい意味ででだと例えば東京で 何件ぐらい、その実際に倒産があって、それに由来する、こう、社会的な損失、まあ、例えば自殺とかですね、あとは、まあ、生活保護の期間がこれぐらい変わるとかですね、まあ、リスタートする機会がないと、それがどんどん、こう、福祉の負担になっていくね、みたいな話の、そういう理論武装みたいなものって、今はどれぐらいされているんですかね。 まだですね、あの実際にじゃあどうなのかというと、はい、例えばあの、まあ、自殺者といえばですね、うんあのまあ、今だいぶ減って2万数千人になっているんですけども、うん、そのうちの 15% が経営者だとたりれています。2 万, 万1000とかですかね、前は3万1000とか1千そのぐらいだった今だいぶ減ったんですね。うんうん、あ減ってるんですね。まあ、だいぶ減ったんです。はいのうちはい、15% が経営者のうち。はいお 結結構多いです、ね、い結構多多いいでですすねね、はいうん、ここで見るとやっぱり確かに僕らもそうやってあのメンバーみんな事実を考えてますん、うん、のはですよ、はいうん、あのは今は全然ないですけどもそういうふうになって鬱になってしまうと、はいはい、そっちへ行ってしまうので、うんうんまあ、そういうことを考えると確かにその最終的にまあ皆さんにも迷惑をかけてもう他の、ね、周りに も, もう顔向けができないやなんて考えると。うん かなとかお金で生産しちゃうかな保険金で生産しちゃうかなっていう方がやはり多いんだと思うんですね。うんうんうん、なるほどな。なんかそういうのを多分あのす準備してであのプレスリリースみたいなのもうまく使いながら、はい、リリ結構その調査をし 調査報道みたいなっていうか調査リリースみたいなのって NPO とかってよくやるんですよね。はいはいはい、調査リリースあの、はいはい、自分たちのサービスを、はい、あの広める際になんか新しくこ う, こういう機能を追加しましたみたいな時をリリースするのに合わせて、はいはいはい、あの自分たちの調査によると、まあ、これぐらいの件数 の,、はい、あの倒産がある中で 15% で、はい、って でそういったことを防止するみたいなその数字があるとですねあのやっぱ報道もしやすいですしあのそういったことでまああのちょうどサービスを知っていただくことにもなるし合わせてあの行政にも大事さを伝えるしやっぱあのマスコミ経由で聞いたみたいになってくるとあのきっとあの行政側の反応も変わってきますしはいはいはい、はい。 あとはやっぱそういうのにどんどんリリースをどんどん出していくとあのやっぱ信頼度みたいなのが上がってきますよね。はい、あの、うん、何回も名前を聞くとだんだん信用できるように感じてくるというですね。何、は、回、い、もね。ね効果がありまして。はいはい、はい、はい。ハロー効果とかありまして。あなのでこ う, う, ういうところをもうちょっとやれていくといいですよね。はい、あ, ありがとうございます。すはい、実際そのの、はい、今は理事の方が 全部やって。そうですね、あと、まあ、はい、ボランティアプロボノさんの方も、あの、まあ、他の部分。こう、手伝いをしていただいたりしていただいてますね、はい。はい。なんか、その辺のコミュニティとか、その、はい、実際に手を動かす人たち。をネットワーク作りみたいなことは。そうなんです、そこがしたいんですよね。やはり、まだ、やっぱり、足りないのと、やはり、なかなか、こう、結果にならないとか。あの、まあ、それは、まあ。 やっぱりずっと自分たちの持ち出しでやっていると、だん だ, だ、うん、ついんですよね<笑>でせっかくの最初、みんなあの人のね、まあ僕なんか、つたない経験を話して、少しでも人助けができればなんて思ってやってたのが、うん、だんだんきつくなってくるなっていうのはありますし、うんうん、最初の思いが、あの多分いろんな団体さんもあると思うんですけども、最初の思いがだんだんこう薄れていってしまう、うんうん、そうですよねあるんですよね。うんうん そこも関さんにいろいろちょっとどうやったらば人を巻き込んだりその気持ちを保って活動ができるのかというところも含めていろいろ今日お伺いしたいと思っておりました、はいはいはいあの。そこに関してはですね、Code for Japan の場合は、はい、やはりあの仕事にする部分とあのボランティアワークで行ける部分と、はい、結構あの 分けてるわけじゃないですけど、混ざってるプロジェクトもありますけど、はいはい、やっぱりそこはあのちゃんとこう、例えばスタッフには お, お給料をはお支払いしてますし、と、はい、いうところであの、そこはやっぱ、多分そういうふうにちゃんとこう仕事としてやる部分がなかったら、多分あの今みたいにこう、例えば行政の仕事みたいなのも責任を持って受けることは多分できなかったと思います。はいでえー、と結構最初はいろいろろ やりましたね。あのそれこそあの一番最初は Yahoo 基金っていうですね。あ見ました見ました。はい、はい。Yahoo 基金。はい。あれで初年度は活動して、数、え、百、ー、万いただけたので、ああのそうですか、うん。はい。それを使ってやりました。で、まあ一つにはやっぱ女性、今言ったように女性金みたいなところはあるかなと思うので、はい、そこは、はい、あの、うん。 いいいいいろいろ探してみるのがいいかなと思います、はい、ただし、ですねやはりこうやってみて分かったんですけどヤフー基金はすごいあの自由度が高くてですね、はい、そんなに苦労しなかったんですけど、はいはいはい、やっぱ多くの助成金ってすごくこう、はい、あの手間がかかるというか数十万いただくためにものすごい量のペーパーワークをするみたいな。 <笑><笑>って何のためにやってるんだっけみたいになっちゃうので、うん、筋のいいところを見つけるところは、まあ、いろんなやっぱネットワークですよねあのところでこう教えていただくとかあの、はい、日本財団さんとかそうい う, こう、はい、いろんなその、はい、教えていただけるようなところもあったりするのでそういうところで取り つつやっぱり企業とかからとか、はいはいまあ、行政から安定してもらえるような、はい、そういったところに次の段階として移行できるとやっぱりいいですねちなみに Code for Japan の場合はですね、はい、あのどういう構造になっているかといいますと、ね、自治体とかにはですね、はい、あのワークショップを提供してるんですねワークショップ、はい、データ活用のワークショップみたいなものを、はいはい それはしっかりお金いただいてやっています。うんうんはい、あとはあの、政策立案のサポートみたいな、そのコンサルティング的なものもしっかりお金をいただいてやっています。はい、なので、行政からいろんなお金をいただきつつ、まあ、そこで得たものをコミュニティの活動に投資するみたいな感じの、あの営利事業と非営利事業をしっかり分けてやっています。だ、はいはいはい、だかからら今回の場合だから うん、企業からはちょっと難しいんですかね。えっ、ー、とですね、この間、ちょうどおとといですかね、のはい、NPO の、うん、NPO の町工中間団体、ねうん、支援団体、お伺いして、うん、あのさっき関さんおっしゃってたように、ね、助成金、特に国関係の助成金を申請するのは、はい、そのおっしゃってたペーパーワーク、うん、もうとても大変で、そ、う、れ、ん、をやって、<笑> で、これをいただくのはその割に合うのかというようなことをおっしゃってました。で、はい、そうなんであれば、まだ企業基金みたいな企業が出るような助成金があるので、そ、えーうんうん、の方がまだいいかもしれないね、うん、と言ってましたね、うんうんうんうん。そうですね、企業の助成金は結構ありえるかもしれない、はいうんうん。まあ、あの、どうなんだろう。最近は あのまあトヨタ財団さんとかも結構いろんなものやってますよね。はいはいうん、あのある程度金額も大きかったり、あそうですか。無、う、線、ん、さんと、ね、ころはあの、はい、定期的にその、うん、やっぱり助成金っていうのは申請はしてらっしゃるんですか。コードフォージャパンはほとんどそういう助成金はですね、はい、あのこれまで活用あんまりしてないです。一番最初のヤフー基金以外は、うん、えっと企業からの サポートというか、そのはい、あのサミット、Code for j a p サミットとかイベントやるので、企業に協賛をいただく と, かあ協賛、はいはい、といったことをやっているのと、あと、講演とかですね、私が講演に行ってお金をいただくとか、うはい、そういったことも、はい、あの入れています。あと は, い、あとはまあ参加者 の,、はい、あの社員になると、まあ、年間1万円とかの。はい 回 避, がある回避ですね。回避収入にしたりもしています、ねうんあそか。そういう意味ではあれですね、なんか一番、はい、あのもしかしたらこう 再, 再, あ再チャレンジをして成功した人とかからお金いただけるといいすかもしれないですね。 やっぱりその辺も今、ずっと考えてまして、まあ、あの今後、イベント、まあ、今までコロナで全部イベントが潰れてきてしまったんですけど、イベントをやるときにまあ再チャレンジで再成功したような方、あの経営者さんのお話とか、まあ、あと今、現代 の, のコロナ禍においても、柔軟な対応をしていらっしゃる、今の経営ができて、経営者さんにご登壇いただいて、お話をしていただけないかなというのも今、考えてい しくじりの交流会とかですね。しくじり交流会。しくじり話は僕たちもいくらでもあるので、しくじり交流会。これもちょっとイベント、今回潰れてしまったんですけども、はい、あのそういうことをやりながらまあいろいろつながっていきたいなでたまたまなんですけども、今度8月の30日に、うんまああのはい、私個人事業主の方で自由が丘のスタートアップガレージというのがありまして、こちらは、えー、とですね、あの ちょうどエンジェル投資家の方が、はい、あのいらっしゃいまして、うん、その方があの、まあえー、もちろん若い方の企業の応援とか、うんまあ、スモールビジネスとして始めたい方に、まあ、自由が丘のお、うんまあ、そういうスタジオを、まあ、1年間無料で使っていいよというのを清水さん含めてみろということで、えー、あ今後やるんですねで、まあはいはい。若い方にもすごくあの1年間無料のそういうものがあると。でもちろん、はいはいあの その方、まあ、投資家の方がね、赤道さんという方なんですけど、その方が、あの、オッケーしないと、あの、合格にはならないんですけども、はいはいはい、もし合格すれば、そういうチャンスもありながら、さ、は、ら、いはい、に清水さんたちも、その再チャレンジを応援してあげるよ。だから、再チャレンジしたい人も、何かいいアイデアがあれば、はいはいはい、あの、私の方に持ってきなさいということで、言っていただいたのが、今度の8月3日、今、まあ、説明会と現地の見学会なんですけども、うんえー、スピ ー, ス ー, ーところですごくね、と、う、て、ん、もいい。 3年ぐらいお付き合いさせていただきたいのかなも、ちょっと清水さん、今どうだこんなビジネスどうだあんなのものどうだっていうような感じで、いろいろお声がけてしていただく、大抵でいうような、すごい。はいはいは い, は い, はい、はい。はいですから、そこで、その、こ、ねうんうん、の再起業とか、再チャレンジしたい人とかも、この、まあ、こ, こでもちろん勉強し直して、うんうん、そういうふうに次に持っていく場があるという、まあ、すごく、僕らにとってありがたい。うんうんうん あの場所があるので、ただ単に再起業頑張りましょうということではなくて、再起業をするためにみんなであの新しいビジネスモデルを作って勉強しながら、いいのができたらそこに持ってって、ちょっと発表してみようというような間が今、できてきています。いいですねあの実は Facebook のでもコメントがいろいろ入っておりまして、はいはいえっと、例えばですね、はいあの スタートアップとか起業家を支援する組織や団体とのつながりを作っていかれるようでしたらお手伝いできると言ってくださっている方とかいらっしゃって今僕も思ったんですけど、はいはい、あのやっぱスタートアップ支援 VC とかですねエンジェルとかスタートアップ絡みの人たちはやっぱりここ の, その再チャレンジできる環境、はいはい っていうのは必要だって。皆さんおっしゃっているので、まあ、そういう方々から、はい、あのお金をいただくとかは全然ありえそうだなと思いました。うんはい、で、それこそ失敗 の,、はい、のもうしくじりのカンファレンスみたいなあって、そこに。 あのそこ自体をあのいろんな人を集めてなんか逆にそこからこう価値がどんどん生まれていくみたいなあの多分貴重な経験ばっかだと思うんですよね。いやそうなんですよねそれ自体コンテンツにもなるし、はい、多分それをこう一番知っている人みたいになったら、はいはいはい、あのそれ自体こうあの話を聞きたいという人もいっぱいいると思うので。はいはい 応、はい、演一つ取ってもすごくこうちゃんとお金を取れるみたいな感じになるのかなと思いました、はい、なんかそういう失敗をした人の話を、はい、いつでも聞きに行こうみたいな環境があると か, んかそんな感じになっていくとあの そ,、ね、それに参加して手伝った人たちとかも講演してお話あのちょっとご遠慮もらうみたいな感じもありうるんじゃないかなと思。はいうんうんうん そのこ失敗をですね日本、まあの場合、なかなか経験として評価してもらえないような雰囲気がありまして、うんうん、そこをですねなんかアメリカなんかだと、失敗何度かしてないけど、そのぐらいじゃないけどもなんかあるようなので、できれば日本もですね1回失敗したぐらいで失敗の徹ルを張るのではなくて、じゃあ次チャレンジするためになんか応援してあげようというようなうこう社会的ルールができてくれば。 みんなあの企業率も、創業率も上がっていくんじゃないかなと思っているんですね。すごく大事な活動ですね、そういう意味では。本当にこう、いずなんか最近本当によく言われるのが、はい、失敗が許されない社会っていうのはのそうそう、ね、やっぱりよくないっていう、みんな言うんですけど、まあ、僕もよく言うんですけど、<笑>じゃあ、ここに失敗した実際に失敗をして、はいはいあのはい、いる人たちがもう本当にこう、はい 毎月1万1000件ぐらいのペースでいる人たち自身をやっぱりこう評価すべきですしあのなんかその人が鬱になって特になんか自殺してしまうみたいなところはやっぱ減らすべきですよねっていうのはすごいアジェンダとして正しいなと思いましたあの海外だとフェイルコンっていうのが結構有名であのまさにこう失敗自体をあのカンファレンスでこうみんな あの話すそういうもうイベント仕立てにしてしまうのはありだなと思いましたね、はい。なんか YouTube で配信してみるとかですね。はい、ああはいはい、はい、はい。相談の模様を。はいはい。そ, うそれをね、はい、なんかやろうかと。もう自分たちの失敗談をバンバン出してもう笑っていただこうと。はいはい、<笑><笑>あの結構これもですねいろいろ試しまして、うん、最初にねあのやったのがあの、はい、お話しするときに。 いや実は私ずっと長年会社経営してたんですけども失敗して破産して倒産してこんなでってこう暗い感じまあ暗い感じっていうかあんまりこうねあの明るく言うもんではないなと思ってお話をしてるとみんな離れていくんですねさっと。で逆にいや実はねあのちょっとやらかしちゃいましてずっとこう経営してたのがもう調子に乗りすぎてあのこんなことしちゃいましたみたいなこと言ってくる言うと。 結構皆さん興味を持って、えー、どんなことを人の不幸うミスの話じゃないけどまあそこも<笑>あんまりこうね暗く言うよりかはあのちょっとねあの面白おかしくお話をすると、うんうんうん、受ける側もそんなこともあるんだって、えー、そんでどうしたのっていくような感じ聞いてくれたりっていうことがあるの最近わかりまして最近ではあんまりその重く暗くう申し訳なさそうに話すのはやめています、うん<笑>うん、なるほど。 すすごいいいそれはいいですね、うんうん、さっきあのそのお話しした中でですね、まあ、僕はもともと美容業界で40年ほどやってて、まあ、昔であれば30代の半ばくらいになると、はい、大体皆さん独立するんですよ、はい、当然のように。でもそれが最近私がこの年代の子にあの独立しないのとお店出さないのって聞と、はい、いや、しないですよ。え、なんでってと、うん、僕の周りことごとく失敗してますよ。 どうなんですかまあ、確かに、まあ、美容業界ってそういう業界ではあるんですけども、うんうん、どんだけ、失、え、敗、ー、し, しているのが見て、えー、嫌なんてなのかなと思ったら、そうじゃなくて、その後の彼らを見ていると、うん、もう今までで明らかに大変な状況になっている、例えば借金が抱えていたり、うん、家族が抱えてしまったりとか、でえー、なんかいろいろ試してみるけどもあの、今までの現状がかなり悪い状態になっている。 そこから持ち上がれない状態を常に見ているので、それだったら普通にあのもうけなくていいから仕事を普通に勤めていたほうがいい、そこういうところでもやっぱり再チャレンジがしにくいというような状況とか雰囲気があると、結果、創業率も下がってしまうんじゃないかなと感じてます。ですね その東京都の産農局のやつとかは、はい、なんか、はい、あの、実際に、その、そこから、じゃあ、案件というか、はい、あの、そこからお金をいただいて何かこう、事業、委託事業をするみたいな可能性っていうのはなんかあるんですかそこはですね、今一応失敗ダービーということで、うん、あなたはどんな失敗をしたの、はい、でそこでな、うん、どんな課題があったのでそこから、うんえー、どうやって今、 次のステップに向かっているのかというような内容を審査するそうなんですねなるほど。で、まあ私の中では、まあ、失敗の中では、まあ、結構の失敗をしておりますので、すごく合っているということと、まあ、次のステップに向かえるということと、まあ、課題としては先ほど言ったように、創業よりか、倒産廃業の方が多いという社会課題がありますので、ま あ, あのとってもぴったりだなと まあ、そこに対して、あの、なんか、えっと、投資家の方も審査員になるようで、どのようなサポートがあるのか、ちょっとよくわからないんですけども、とりあえず、自分たちの活動を知っていただきたいな、というふうな感じで今、やっております。なるほど。いいですね。そういったところから案件化できると。 もし来たらすすごく助かりますね、まあ、僕が今目指しているのは再、うんまあ、チャレンジ専用のシェアオフィスを作っていきた い, いう、うんまあ、そういう人たちが常に関われる同じ場所で同じ方向を向いて関われる人たちが集まれるような再チャレンジ専用のシェアオフィスを作りたいということですね、うんで。そこで再起業を目指しながら、まあ、あと先ほど言ったギリギリの状態の経営者のサポートをして えー、一緒にキャツインのステップを見ていこうということを、ぜひやりたいなと思っております。うんうんうんうん、いいですね。わかんないですけど、なんか、金融機関とか、そういったところはなんか可能性ないんですか、はい、あ金融機関はですねあの、再チャレンジを応援しますよという、はい、そういうなんか、政策金融公庫さんの、そういうものもあって、お金が借りられるというのがあるんですけども、はいはいうん えー、実際に私が信用金庫の方にかな聞いたんですよ、はい、なんかそういうのがあるらしいんですけど、どうなんですかってことを聞きましたが、はい、あるにはあると、ただ、普通よりか審査がめちゃくちゃ厳しいと、あそうですか<笑>だから実際に名前はあるけども、あのその最終日の人がそ の, その審査を取るのは、すごくハードルが高いっていことをおっしゃってました。 ですかたいが信用がないわけですから、<笑>それ以上やっぱり厳しくなるわけですよね、審査がね、うん。なるほどね。わ、うん、かりました。なんかあとはあれですよね、起業しようっていう人もなんか、はい、なんかこういうのがあるっていうと安心ができるし、わかんないですけど。 ごみたいいななのの難しいのかな、はいあのまあ、経営者の方とか、中小の経営者の方とかは、やはり、あの、まあ、先ほど出ても、いつ潰れるかも正直わかんないですよ、どんな会社も。調子がいい時でもいつ潰れるかわかんない。だからこういう情報を知っておくことによって、その時パニックにならない。あ、そういえば、あの失敗したやつが、はい、こんなことを言ってたな。まあまあ、こういう時はこういう対処があるのか。 またこういうところに相談したらなんか情報を聞けるかもしれないなというそういう場所があるだけで安心できるんですけども、うんね、本当に私も最後わだをも使うのでいろいろかけずに回ったらば、うん、最後は整理屋さんというところにこう自分から引っかかってしまいましてさらにその破産さんの時にもっと大変な思いでした。で他の今相談者は悪徳コンサルみたいな方に 引っっかかって何十万先にもすぐたとか、みんなそういうふうにね、いろんな も, うもがき苦しむんですよ。なんとか経営を続けたいと、自分で作った会社。それをやるために、ギリギリの時になった時に、正確な判断ができなくなって、変なとこに、まあ、そういう時に優しい言葉をかけられたら、みんなそっち行っちゃうんですよ。ですから、そういうところも含めてですねあの、ちょっと気をつけないといけない点も、こういうところを私たちに引っかかっちゃいましたよと。 ですからこういう話には乗らないでくださいねとかこういう話が来たら気をつけましょうねというようなところでちょっとその回避軽減のお手伝いもできるかなと。 ですから、経営者の方なんかもちょっといろんな情報を知って入れておくということは結構大切だなと。うんうんうん、僕らはそういう情報が全くなかったのでパニックになってしまって、結局物になったり、変なところに引っかかったりというようなことになりましたけども、知っていれば回避軽減できることはたくさんあります。そうですねうん、ウェブサイトとか、メディア、はい、ウェブメディアでも。はい はい。そ こ, こをこう、あの、コンテンツとして強い感じがするので、はい。なんか、あの、ウェブサイトでそういう、まあ、こういう場合は気をつけようみたいなあ。そうですね。はい。ものを公開するとか、まあ、はい、実際にこう、聞いた話をある程度ぼやかして、はい、あの、ノートで配信していくとか、ね。ノートです。はい。そういうことをやっていくと、はい、あの、リーチは広がっていくような感じがしました。 シ、う、キ、ん、さんもノートやってらっしゃいますよね。はい、僕もノートやっていて。うんはい、まあなんか、僕自身はなんかものすごいこうたくさん見られてるわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱり、あの、ずっと書いてると、それなりになんかあそこで見ましたみたいなこととか、うん、まあまさにこういうオープンオフィスみたいなのを、うん、あの、お話来たりとかするので、うんはいはい、あの、結構有効かなと思ってますね。うんうんうんうん なるほど。他に何か、ちょっと、ありますか、ね、ちょっと時間が来 て, あ そ, う、ねね、がてそうですね。もう時間が来てう。すいません。ちょっと取りとめと、取りとめのない話がかかい、えー、です。すごく助かりました。はい、あと、まあ、最後、あの、一つだけお伺いしたいのはい、まあ、次回いろんな、はい、課題解決に向けていろいろやってこられたと思うんですけども、はい、その課題解決の中で、まあ、スムーズに行くことと、うん、えー、まあ、ちょっと大変だったのか、もしかしたら課題が解決できなかったことって、はいうのは何かございますか、うん あの、まあ、やっぱ課題が解決できなかったことの方が多いかなと思うんですけど。えー、そうですか、ね。はい。はい。あの、例えば行政はオープンソースとしていろいろこう、提供、はい、提、あの、公開していくべきだみたいなことは、初期から言ってたんですけど、はいうん、まあ、ようやく、えっ、ー、と、2013年から始めて、うん、まあ、6年と半、6年、はい 7年近く経って、はい、あの、ようやく東京都で、その、オープンソースに、うん、で公開するみたいなことができましたし、やっぱ7年かかってたし、なので、なかなかこう自分のやりたいこととかは、あの、すぐにはうまくいかないなと思ってたし、うん、その、そもそもやりたいことが正しくないみたいなこともですね、うん、あの、 オープンデータを広めるみたいなことでもう、あの、使う側の視点からだとこうあるべきだって言っても、はい、出す側からしたら別にそんな、あの、行政の仕事じゃないよって思ってたりとかですね。なんかやっぱ、あの、いろいろあれもできる、これもできるっていうもののうちですね、多くはやっぱまだまだ実現できてない感じはありますね。だ一つあるのはやっぱ続けてきたことでっていうのはやっぱりこう強いなと思っ て, て。はい、はい。やっぱ 長く続けてるだけで、それだけでこう信頼、あの変なことしてなければ信頼が止まっていくっていうのがあるので、多分、あの、今やられてることもですね、はいはい、あの、ちゃんと今、あの、どんどんこう真面目にやって、いろんな人を助けていけば、はい、あの、はい もう十分信頼が溜まっていくと思いますし、うんうん、あの、何より素晴らしいなと思ったのは、やっぱ、それで救われる人が、やっぱ、リアルにいるわけじゃないですか。うん、はい、はい、はい。で、ね、なんか自殺する人が、本当にね、減っている可能性もすでにあるわけです、うん、はい、はい、うん。なので、あの、やってることを、あの、あんまりこう、すごいこう、小手先のことで、なんかいろいろやるよりも、しっかりこう、あの、ちゃんと発信していくということを、はいはい うれば、いろんな人は助けてくれるんじゃないかなとい。あ、はい。はい、わかりました。ありがとうございます。とても勉強になりました。あ、う、の、ん、関<笑>さんとお話ができてよかったです。<笑>あのね、本当はコロナでなければ、はい、一度ね、ご対面して、お話聞けたらありがたいなと思ってましたけど、まあ、でも。 またそういう機会がありましたので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。そうですね。あの Facebook でですねいろいろコメントしてくださっている方がいるので、はい、はいはい、あのぜひつながっていただいて、あ, ありがとうございます。ここで書かれているあの小田垣さんとかですね、はい、あの、はい、結構本当に素晴らしい方ですし、はいはい、ありがとうございます。他にもコメントいただいている方、ぜひいらっしゃいます。いろいろご指導いただけたら助かります。はい、コ思っております。はい。はい どうもありがとうございました、ね。ありがとうございました。はい、すごく楽しかったです、ねあ。またあの進捗を聞かせてくださ い,、はい。はい。どうぞよろしくお願いします。はい、今日どうも本当皆さんありがとうございました。失礼いたします、はい。どうもありがとうございました。失礼いたします。